メモきょうはなんのモタンできたーやっく、う ん, モタンちんしようかなー。 どうしようかなーうーー。あ、メモターン。今日は何を特訓するの？今日は ダ, ンダンス。ダンス？キ ラ, キ ラ, キラ、キラ、キラ、ポモ。キラ、キラ、キラ、いいんだけど。待ってメモターン。待ってメモターン。メモターンちょっと待って。メモターン。うん。メモターンは、うん、スーパーパフォーマーも目指してるでしょう？ そうなんだよ。僕はスーパーパフォーマーを目指して。そうなんだよねー。だから、うん、今日はお歌の練習をしてみない。おお、いいねー。うん。僕、お歌得意。え、本当に。おお。え。メモタン。メモタン。メモタン。メモタ ン, モ ン, モン、それは遠吠えだよ。 お歌はリズムに合わせて歌うんだよ、うん、そうそうまずは歌詞を作ってみようかえお歌詞うん歌詞違う違う違 う, 違うお歌詞じゃなくて、うん、言葉をつなげてお歌を作るのどううん。人はチョーキー ジャーキー、ジャーキ ー, ー, キーもういいけどダメダメ。メモたん、それはただのジャーキーソングでしょそう。僕はジャッキーが大好きだからね。うん、それはみんな知ってるから、オーダーを作ろう、うん。うん。さあこっちこっち。頑張るじゃん。よーし。よいし、ょっと。それじゃあまずはメモター 会議だね会議だねう ん, う ん, うんメモタンのお歌について考えよ う,、ね、うオッケー僕の歌そうじゃあ、うん、どんな歌を作るか考えようかそうだねうんどんなのがいいかなはい誰か意見ある人はい、はい、メモタンくん のね、うん、ねーじゃもッうううんそ<笑><笑>ありがとう、ね、メモたんね。じゃあうーんなんだろうなはい、はい、リズちゃんメモタの自己紹介はどうかな 自己紹介。うん。おいいじゃない。い、え、い、ーね。いいよね自己紹介。ああありがとうねーー。うん、あとは。ーあとはーなんだろうなー。何かなー。はいはいはい。はいメワタンく骨の歌ワタ。骨の歌ね、うん、オッケー。 えー は, うんうん、はい、はい、イズちゃん。えっと、うん、メモたんはスーパーヒーローになりたいっていう夢があるから、うん、ヒーローになりたいっていう夢についてはどう？いいねうん、うん？いいでしょ？それでいいと思うよ。いいよね。いいよね。僕の夢だった もたんうもたんんなんで会議にかいじきねむかにしたんだろうね。 じゃあ次は何か な, ーなだろう。はい、はい、メモタン君。チーズの歌。あ い, ねーいいね。チーズの歌ね。チーズチーズいいよね。チーズすごくおいしいからね。いいねチーズの歌。チーズの歌。チーズの歌。僕チーズ。僕ジャージ。はいはい メモタンの日常についてはどう？日常？そうそうそう。おーいいかも。いいかもね。うんいいと思うよ。さすがだねてうんうんいいじゃない？あと何か な, なー？結構出た ね, ね。じゃあこの中から決める？うんうん、そうだね。 そうだ ね, だねじゃあ多数決で決めよういいね多数決いいね。思うよ、ね、じゃあまずはジャーキーの歌がいいと思う人はいはいはいはいメモタねはいはいはいはいじゃあ次の自己紹介がいいと思う人ははいメモタねはいはいはいはいはいはい、はいはい、じゃあ三番の骨の歌がいいと思う人は はい、メモたんね。じゃあ次。四番の夢についてがいいと思う人。はい。はいはいはいはいはいはい。うんうん。いいよね。はい、じゃあ次ね。チーズの歌がいいと思う人は。はいはいはいは い, はい、はい。メ、は、モ、い、たんね。<笑> は, い は, いはいはいはいはいはい。チーズチーズはい。じゃメモたん。オッケ ー,、OK ー, ー。はい、わかったよ。 はい、じゃあメモタンについての日常がいいと思う人ははいメモタンねはいということで決まりました、うん、4番の夢についてですイエ ー, イいイエーイこれだね、ッじゃあ、うん、内容は決まったから、うん、次はこんな言葉を入れたいなっていうのを 切らしてててみよううかお分かった、うん、分かったちょっと待ってね書いていくんだじゃーんなんだ、ね、スケッッチブックですこいい、ね、ここにはいメモタン。 何しよかなーれ開かない 開, かない、うん、開けけらられれるると思うけどあれ開かないな、うんあおあ青 かくぞ何がいいかなバート 谢谢杜柳。 寝てたでしょーうーーーなーーーよいしょっと。 ありついてる。わあ、オッケーオッケー。あ、ありがとう。やきやきいいよしよし。よし、勝つ。と。 よーし、できた、ね、できたねーやった、うん、できたそれじゃあ書いていくうんレッツゴーじゃあ、次は二人の言葉をつなげてやってみようかうんここに書くのね、いいねいいね。僕のメろ。ーこれはね、僕の書いたやつだよ ジョみんなハッピースマイルスマイルーどうかなー すごく い, い, い, い, うん、いいねいいねいいねいいねいいねいいねいいねいくよ、うん、じゃーんじゃーん笑がでいるとハッピーになれるみんなみんなスマイルラララいつもいつでもわら すごくいい歌詞だねイイ。イエーイ。今日は歌詞ができたよ。イエーイ。やったー。今度は何するの？うん。今度の特訓ではおうおう今の歌詞にメロディーをつけてみるよ。おうおう みんな今日の特訓はどうだったかな特訓してほしいものがあればここにコメントしてねみんなのコメント待ってるよ最後まで見てくれてどうもありがとうチャンネル登録といいねボタン押してくれるとメモた